Welcome to CrewTube! 皆さん、こんにちは。ジェネシスビデオジョッキーのいすみです。本日は、ジェネシスのパートナーエコシステムを紹介するために、シニアビジネスコンサルタントの水野を迎えてお送りいたします。水野さん、よろしくお願いいたします。はい。ソリューションコンサルティング本部でシニアビジネスコンサルタントをしています、水野です。本日はよろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いいたします。 水野さんは主に各分野で業界をリードする IT 企業とのリレーションを担当されていて、Genesis と連携するソリューションのプロモーションをされていらっしゃるんですよね。はい。私はビジネスコンサルタントとして AI ですとかデジタル系のソリューションをお客様に紹介する役割と兼務いたしまして、Genesis Cloud CX と連携している c x e x 関連のソリューションを 提供していただいているパートナー様とのビジネス推進も担当していますはいありがとうございますではまずは簡単にまあゼネシスのパートナー様いろいろな種類が実はえっ、ー、とあるということなんですけれども、はいえー、どのような種類のパートナー様がいらっしゃるのかご説明いただいてもよろしいですかはい パートナー様と言いますと、いわゆるリセラー様、販売代理店をご想像される方が多いかと思いますけれども、それ以外にもいくつかカテゴリーがあります。例えばテクノロジーパートナー様との連携としましては、AWS、Google Cloud、Microsoft、Adobe というようにですね、グローバルで戦略的なアライアンスを組んでいるパートナー様ですとか、 サ a ス型コンタクトセンターのキスパートで、クラウドの移行を全面的にサポートしてくださるクラウドパートナー様、及びサービスパートナー様、そしてビジネスクラウド CX と連携して、より付加価値の高いサービスをお客様、我々と一緒にお客様にご提供いただきます。テクノロジーパートナー様などがあります。 また、パートナー様から提供していただいているテクノロジーで実現していますことは、クラウドプラットフォームの強化、CRM や社内コミュニケーションツール、そしてビデオ連携といったアプリケーションとの統合、ルーティングやポット対応など AI の活用、そしてセールス、マーケティングなどのデータ共有、分析なので、ジェネシスのをご利用いただいておりますお客様は、ジェネシスクラウド CX とともに、 パートナー様のテクノロジーをご活用いただくことにより、さらに高度なオペレーションを実現したり、投資家効果を高めることが可能かと思いますなるほど。では、一概にパートナーといっても、本当にいろいろな種類のパートナー様がいらっしゃるんですね。はい はい。お客様の既存のソリューションと連携するかですとか、まあジェネシスプラスタサ さ, さんのソリューションで何かを実現したいといったときに、どんなソリューションと連携できるか知りたいなというような場合は、何かサイトとかで調べることってできるんでしょうかはい。我々ジェネシスと連携していますソリューションは、AppFundry というマーケットプレイスでご紹介をしています。 マーケットプレイスとは、例えるならば、スマートフォンで利用するアプリケーションを探すサイトと同じようにですね、ジェネシスクラ c ド CX 上で利用できるアプリケーションを掲載しているサイトのことになります。で現在掲載していますアプリケーション500種類ほどございます、えー。グローバル IT 企業の多くがですね、このマーケットプレイスを運営しているかと思うんですが、我々のマーケットプレイス、アップファンドリーの特徴としては、 CX と EX の分野に特化したマーケットプレイスだということになります。掲載しているアプリケーションは、ジェネスソリューションとの連携の検証が済んでいるか、もしくは既にお客様がご利用されているアプリになりますので、利用されるお客様は一から検証していただく必要がございません。またですね、アプリケーションによりましては、30日間の無料トライアルや、 アップファンドリーからですね、ワンクリックですぐにご利用いただけるようなアプリケーションもございますので、必要なタイミングでお客様が必要な機能をいつでも取り込んでいただけるというところが魅力になるかと思います。はい。ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。ちょっと今のすごいキーワードだと思うんですけれども、えー、まず検証しなくていい、すでに検証済みのソリューションが、えー、取っている。 でものによっては30日間のトライアルが利用できるで、さらにワンクリックでインストールできてまあ、すぐに利用できるこの三つって結構重要ですよねはいそうですねマーケットプレイスはお客様の使い勝手の良さを請求して提供していますはいあの割り込んでしまい失礼いたしました続けてどうぞお願いします<笑>はい、はい、じゃあですねあの一通りご説明いたしましたので実際の画面がどういうふうに え、使われているのかというものをご覧いただきたいと思います。はい。ビデオを流しながらご説明をさせていただきます。はい。こちら、ジェネシスのトップページ、ホームページ、トップページになりまして、プラットフォームからアップファンドリーを選択しますと、日本語で各種アップファンドリーのアプリケーションをご紹介しているサイトに移ります。 気になるアプリケーションがございましたら、クリックをしていただくと、各アプリケーションのご紹介ページに遷移いたします。ここはランニングページになっていますので、実際のアップファンドリーのサイトに移る場合には、m o というところをクリックしますと、画面が遷移されます。こちら、デフォルトでは英語の表示になっていますので、えー、例えば、文、えー、類なども英語表記になりますが、 右上の地球儀マークをクリックして日本語を選択しますと選択項目が全て日本語に変わります。またですね、掲載していますアプリケーションも日本語のコンテンツの登録があれば日本語で表示されます。一つ選択してみましょう。中にはアプリケーションの利用のイメージですとか説明文書。 また、あの、直接お問い合わせして詳しく聞きたい場合には、問い合わせボタンをクリックしますと、バックファンドリーのベンダー様に直接お問い合わせしていただくことができます。で、もう一度ページに戻りまして、今度は無料トライアルのご利用に関してご説明します。うん、今、無料トライアルで相当いたしましたが、一つ、えー、ダイナミクスコネクタというものを選択してみました。 先ほどと同じようにアプリケーションの紹介ページに今度は無料使用というボタンが追加されているのがお分かりになるかと思います。利用する前に価格を確認したい場合はですね、ジェネスクラウドをご利用いただいているお客様はその組織のアカウントにログインしますと価格情報ですとかより細かい情報をご確認いただくことが可能です。 はい。無料トライアルボタンをクリックして進んでみますと、えー、一通りご確認いただく事項が出てまいりますで。最終的なトライアルに進む前には、各種サービス条件をご確認いただき、えー、購入ボタンをクリックしますと、ご利用いただいている環境にですね、アプリケーションが追加されますので、ジ e ネ e s i s c l の統合画面の方に移っていただいて、アプリケーションを ア, アクティベーションしていただきますと、すぐに ご利用が開始になります前回の、えー、第5回クルーチューブで、佐口も言っていたんですけれども、ジェネシスクラウド CX だけでは実現できない場合でも、他社様のソリューションと組み合わせて実現できることって、あのものすごくたくさんありますしあの、その際に実績のあるソリューションをまずは探したいっていう場合には、アップファンドリーのサイトに行けば簡単に見つかるわけですね。はいそうですね Foundry のサイトあの下に QR コードを え、発行しておりますので、こちらにもアクセスいただきたいのですがあの、日本の実績はですね、これからというところもあるんですけれども、日本のローカルのパートナー様にもたくさん、えー、参加していただいておりますし、本当に多くのソリューションを掲載しておりますので、ぜひ ご, ご興味がある方は、サイトにアクセスしていただくか、我々の方にご相談いただければと思います。はい。水野さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。 はい、ありがとうございます。皆さん、いかがでしたでしょうかゼネシスクラウド CX だけでは実現できなさそうだなと思われているお客様ですとか、えもしくは今ゼネシスクラウド CX を使用しているけれども、もっとこういったことをしたいというご要望のあるお客様、ぜひですねえ、ご興味ございましたら、こちらの QR コードから一度弊社マーケティングホームまでお問い合わせをいただければと思います。 それでは本日のクルーチューブは以上となります。皆さんもまた次回をお楽しみにしていてください。Thank you! See you next time!